ご参加いただきありがとうございます。私は全体の進行を務めます、連合の中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のタイムテーブルは画面表示、または事前にお送りしている資料をご覧ください。それでは、始めに連合のポーズ会長より主催者挨拶をいただきます。ポーズ会長よろしくお願いいたします。 はいえー、皆さん方あの、それぞれご対応中のところご参集いただいたことに感謝を申し上げます、えー、このサマートップセミナーでありますが、えー、2年に1度の連合の定期大会を控えたこの時期に開催をしております。えー、コロナ禍の開催は初初めめててでであります、えー、そういうい中で、えー、今回初めて オンラインによる開催をいたしますこのセミナーは基本的には連合加盟の構成組織地方連合会のトップリーダーが主な対象でありますしかし本日はオンラインのメリットも活かす形で組織の中においてもより幅広くさらには一般の方々も含めて大変多くの方々にご参加をいただいています 先ほど司会の中村さんからもありましたように全体で700人という規模になったところでありますさてコロナ禍との戦い1年半を超えてしまいましたこの間我が国は多くの問題点にぶつかり社会に潜むさまざまな条理を改めて思い知ることになりました とりわけ雇用の面でありますが、セーフティネットが脆弱です、そのため、パート、有期、派遣などの雇用形態の方々や、曖昧な雇用で働く仲間、あるいは女性、学生、外国人など、相対的に弱い立場におられる方々が、大変厳しい状況に追い込まれています。 様々な問題これはすでに我が国の社会に内在をしていたわけでありますがとりわけ雇用と生活保障のセーフティーネットの構築これ喫緊の課題であります包摂性持続性を担保する上で最大のテーマであると私は思いますこの点をはじめとして私たちは命と暮らしを守るニューノーマルを確立していかなければなりません そのことを強調し、この機会に申し述べておきたいと思います。一方で、このコロナ禍の中で、私たちの運動活動、大きな制約を受けていますが、リアル、アナログによる取り組みの良さはいずれぜひ取り戻していかなければならないと思います。しかし、しかこういった場を含めて、て、デジタル技術も活用して 団結や連帯の形の幅を広げてより多くの人とつながり合い寄り添いこれからの労働組合の力として発展をさせていくということも必要でありますし非常に重要なことだと思いますまあいわば新しい運動様式への挑戦と言えると思いますまあこういった 歴史的な転換点ともいえる大きな変化の局面におきまして、その推移を見極めえ、自らの指針に生かすためにも、より多くの知見に触れて示唆を得ることは大変重要です。え本日はえ、基調講演、そしてセッション A、B、C と、全体で4つのパートに分かれますが、いずれのテーマにも、これからの何々、 これからのなんとかという形で銘打って、第一線にいらっしゃいます気営の方々が、今後の世界、そして日本にどのような展望を持っているか、お話を伺うこととしています。ご登壇の皆様、お一人ずつをご紹介したところでありますけれども、私からは、海外からお招きをしたオードリー・タン大臣について、一言触れさせていただきます。 ご存知のように、台湾において史上最年少で閣僚となられ、デジタルトラン ス, ランスフォーメーションを国策として強力に推し進め、コロナ対策も含めて行政の改革に反映するとともに、ジェンダーや民主主義など幅広いテーマに関して大変多くの発信をされています。大変影響力のある方であります。本日は、 こののオードリー・ドリをはじめとして、大変多市再々の顔ぶれにご多忙の中でのご対応に心より感謝を申し上げます。そして質疑応答の時間も設けさせていただきます。ご参加の皆さん方はぜひ積極的に参画をいただきたい。そのことを申し上げておきたいと思います。本日はおよそ半日でありますけれども、 参加をされる皆さん方には一つでも有益なものを掴んでいただき今後を考える糧としていただきたいと思います、えー、そして今まさに来期の連合の運動方針に関する検討が過強の時を迎えています本日交わされる議論にしっかりと耳を傾けて今後につなげていこうではないかとそのことも申し上げ 私からの主催者の立場での冒頭の一言とさせていただきます今日はどうかよろしくお願い申し上げます今回と大変ありがとうございましたそれでは最初に基調講演といたしましてこれからのデジタルダイバーシティデモクラシーと題しまして台湾のオードリータンデジタル担当大臣よりお話をいただきます この講演のセッション、連合総合政策推進局長の井村が進行を務めてまいりますのでよろしくお願いいたしますオードリータンさんのプロフィールについては、画面表示または事前にお送りしている資料をご覧くださいオ ー, ーオードリータンさんにはですね、前半15分程度お話をいただいた後にですね後半30分は質疑応答の時間としていたします質問やコメントのある方はですね、講演の途中でも構いませんので 画面の右下参加者画面を出てくる挙手ボタンを押してですね順番をお待ちいただければというふうに思いますよろしくお願いいたしますそれでは大通りたんさんお話をお願いいたします音声が聞こえないです This is the interpreter speaking. This is the interpreter speaking. Uh, it, uh, this is interpreter speaking.、Uh, we don't hear the English sound.、Uh, can you start again, please? 今これで音が聞こえているといいかと思いますこのオンラインで参加をすることができ非常に光栄に思っておりますまずはじめにデジタルについてお話をさせていただきますデジタルは IT についての話ではありませんこれは機械と機械をつなぐものです 5年ほど前に、デジタル実はいろいろなところでデジタルのベビナーというのは存在しておりませんでした。しかし現在は台湾のデジタル大臣としましてソーシャルイノベーションの担当といたしましてこれまでの デジタルに関する経験についてお話をさせていただければと思っております。中には、デジタルとデモクラシーをつなげようというふうに考えています。コンセプトとして、え古代のギリシャに遡るというのがデモクラシーですけれども、しかしデジタルというのは、その後の近代のものです。デモクラシーというのは社会的なものです。 他の社会的なテクノロジーとしてソーシャルなもの社会的なものですデモクラシーそのものというのは他の社会的なものといたしましてどんどんと改善がされてきていますこれは単純に投票をするということではありません投票というのは 情報に関して得るということだと思うのですが、それだけでは十分ではありません。しかし、対等するテクノロジーというのは、テクノロジーというのは、デモクラシーそのものです。数週間前に、私はジャーナリストから頼まれました。 多様なデジタルデモクラシーについてということを聞かれましたまたデジタルの権威主義について聞かれましたそして私がその時にお答えしましたのは台湾のデジタルデモクラシーにおいて透明性という話をする時にはこれは意思決定をするまた透明性だという話をしましたしかしこのデジタルの権威主義のもとでは透明性というのは 市民に対してえ国家が透明性を保つということを意味していますそこでデジタルの基礎となるのは総合的な信頼となります国家とまた大規模な企業に関しては市民を信頼したくてはならないということですアジェンダを設定する上にこれは信頼を得ていく必要性があるということですデジタルの権威主義 というのはデジタルを使います。例えば国家の検閲であったり。そこで台湾においてはまた社会的なセクターというのがまず最初に非常に重要なところです。他の国においては社会的なセクターというのはもしかすると3番目の第3セクターで自主的なセクターなのかもしれません。しかし台湾においては 社会的なセクターつまり官民のセクターがまず第一に来ますこれについて理解をしているのですが人々はイノベーションは何を適用していかなくてはいけないのかということを理解しまた政府といたしましては市民と一緒に取り組まなくてはならないということですではいくつか例を挙げたいと思いますデジタルについてですけれども ひまわり学生運動があったと思います三月におきましては非常に多くの学生が道に出てデモを行いました初めて道において行ったと思うんですけれども立法院が初めて市民によって選挙されたということになりましたこの情報を聞いたときに 選挙されているのだということをしたときにそのときにガブゼロもしくは g ロの人たち私も含めてですけれどもシステムとしまして直接的なコミュニケーションができるようにしようと思いました透明性を保っていこうということを行いましたそして放送をするということ これは20の NGO が関わっていて、えそれぞれが側面に関わっていたのですが、このデモそのものというのは抗議ではありませんでした。これはデモだったのです。デモンストレーションでしたので、私たちは何をしているのかということについてを示しているというものでした。デジタルなどを使って いてえそれによってえ何百万人という人たちの声を聞こうということを行いましたえこれは十分な共通の価値というのを様々な人たちに提供していくというものでしたこれは立法院農長の人に占領の後に受け入れられたということになりましたのでこれはでもそのものとしては透明性 また、総合的な信頼を得ることができたということと、また情報、そして多極化という意味でも、これはうまくいったということが言えます。また、よく言われるのは、なぜ団結をするということ、例えばソーシャルメディアといったようなものを見て、お互い、 戦っているとしたようなこともありますがしかし団結ということが非常に厳しいまた共通の課題に立ち向かっているときに必要であるということがありますまた政治的な状況 知, 知性的なことということを考えますとこのような共謀を であったりですとかまたデモクラシーに対して何か妨害するようなものということが極めて重要となってきますしかし非常に重要なのがシャットダウンです市民が中心となるアプローチ情報に関する戦いまたインフォデミックに関してですけれども中にはご存知の方々もいらっしゃると思いますパンデミックにおいては 過去の例えば構成であるまた、より重要なことといたしましては、電話などについても、例えばダイヤルフリーの番号を1922ですとか、どのようなウェブサイトであったとしても、どういった人であったとしても、市民なのか、それとも住民なのか。 また大人なのか、それとも10代なのか、もしくは投票権があるのかないのかどうかについても、このデジタルデモクラシーについて関わることができる。ソーシャルメディアを責めるということではなく、自分がソーシャルメディアになるということです。で私はソーシャルメディアの反対派とそれから 新ソーシャルメディアといいうものを区別していますこれが関係者の間での議論になってそれが例えばミュージアムとか公園とか大学のキャンパスとかそういったところで行われますこれは同じ人たちなんですけれどもナイトクラブとかそういったところでお酒が出ます で彼らは叫んだりもしますただ、そういった人たちであっても反ソーシャルメディアの人たちであっても公共の問題について話し合いをします。 そして予算を、えー、学術的な予算であるとかそういったものも分配をします。そして広告主とか株主の利益を満たすということではありません。これによって我々と そしてこれは公務員のアイデアではないんです。社会セクターのアイデアということで100以上の違ったチームがマスクのアベイラビリティを昨年見える化することができました。 いろいろな場所で今年、SNS に一脚をした追跡のシステムを作りましたそして、業者ではないしもしくは政府の技術者ではなくこういった追跡をしたいと思っている人たちがプライバシーを守るような SNS に基づいたコードというのを作って3日間で競争できた、コークリエーションできたということです。 それからまたワクチンの配分システムについてもやはり直接民主的な制度に基づいてやっていて人々はいろいろ違った意見を言いますアストラゼネカがいいとかもしくはモデルナでもいいとか、まあ、そういったことを言います、えー、そして年齢に基づいてアストラゼネカのワクチンを配分したりしています、まあ、これについては日本から寄付をいただいたので御礼申し上げます アストラゼネカでもいいと言っている人たちに対して配分がされています。ということで、中央政府であるとか、民間セクターがいろいろ推測をする必要はなかったんです。社会セクターがそういったのを示してくれたので、これが PPP と呼ばれるパートナーシップです。人、社会セクターというのが、 引いてそしてもしくは国とか中央政府とそういったところが増幅をさせてまた民間経済セクターが提供すするというようよな形ですこれはちょっとしたエピソードだったんですけれどももうすでに人々のためにどういったことがされているのかが分かると思います。 それでは Q&A を通じていろいろと議論をさせていただきたいと思いますご清聴ありがとうございましたはい踊りたんさん大変ありがとうございましたそれではここから質疑に移りたいと思います質問がある方はですねこの画面の右下参加者画面を押すとですね出てくる挙手ボタンを押してくださいこちらで指名をいたしますので 事務局がミュートを解除しますのでそれを確認した後にですね、ご発言をお願いいたします、えー、通訳を返しておりますのでなるべく端的にお話をいただければと思いますそれでは挙手をお願いいたします。これもいないね えー、それではあの最初に自動車保険の熊野さんお願いいたします。はい。ご指名いただきありがとうございます。えー、タンさん、thank you 新しい気持ちで物事を見て前向きに取り組むというけとなる話をいただいて、本当にありがとうございます。Thank you very much for では、 あの私からはちょっと今の話とは直接つながらないですが多様性について質問させてください。私は自動車産業で働いていますあのいろんな人がです、ね、働く、まあ、多様性については経営のトップは推進の方向を打ち出していますが製造現場ではです、ね、生産性が下がるとかコストがかかるというふうに受け止められていて 現場は力力のあるる男性がが主力で、で誰もが働ける状態にはちょっ と, こと遠いんです。そこで質問なのですが私は最終的にはそうなると信じてますがものづくりの現場においてもいろんな人が働けるという多様性は生産性向上につながるのでしょうかそして、えー、多様性を推進するには現状を変えたくない人たちを納得させて動いてもらう必要があります。 どういったことをしていけばいいか、アドバイスいただけると幸いです。質問以上です。すみません、タンさんではあの、回答をお願いいたします。Minister Tan, would you respond? 私がよく申し上げているのは、ジェンダー に関していつも申し上げているのは台湾において日本も同じ課題を抱えているのではないかというふうに思っております 40% の国会議員えまた私たちの総統は女性ですまた科学技術の分野においては 相通行政に関しては非常まだ女性の比率についても限られているというのがあると思いますまだそういった分野においては限られているというのがあるかと思います私の場合ですけれども台湾においてはプログラマーなどにおいてはプログラムデザインなどにおいて私たちの間においてはソフトウェアのエンジニア についてまたデザインこれはアートの分野と同じだと思うのですけれどもジェンダーのダイバーシティまた LGBT などに関してはこれは逆にプラスでメリットであるというふうに考えられていますデメリットではなくそこでソフトウェアデザインとしてはさまざまな人と仕事をさせているのですがエンジニアリングなどにおいてどちらかと言いますと 機械と多く関わるということになりますとプログラミングは特に STEM の中でもダイバーシティの状況が最も享受できている分野なのではないかと思いますそこで私からの提案ですけれどもぜひその部門分野によってててフォーカスを当いてていくととうことですまた確実なのは特にこの分野において関心を持ってもらうということです。争う ですとか、また昔からのあり方ですとか、またエンジニアとかジェンダーとかそういったものと争うのではなく、何か新しいものを作っていただきたいと思います、デザイナーのような。今の時代においては、オートメーションが起こっています、仕事のお作業の中で、人々はもっと集中しなくてはいけないと思います、デザインなどを中心に行っていかなくてはいけないというところがあると思います。そこで デザイン、設計などをまず中心にしていくと、他の従来型のところも変わってくるのではないかと思います、これが過去20年間の間、台湾の STEM の状況において変わってきた状況であるというふうに思っております、はい、ありがとうございました。続いいいてあののジェックレンゴの安原さんお願いいたします 安原さん、どうぞ、ご発言ください。安原さん、ミュート外れましたよ。 じゃすいませんあの次にちょっと聞こえないので進めさせていただきますまた後ほどあの通、えー、じるようになったらお願いいたします次田島さん田島かなめさんあのよろしくお願いいたしますもしもしこんにちは入ってますか音大丈夫ですよあ入ってますあありがとうございますじゃあ機会をいただきありがとうございます衆議院議員田島かなめでございます あの私から2つほどお返ししたいんですが、1つは、日本の立憲民主党は、先の国会でインターネット投票法案を提出しました、まあ、そこであの著名なオドリり丹大臣の元の台湾では、インターネット投票はまだ実現していないと思うんですが、これから実現させるお考えがあるか、もし、えー、させないということであれば何、どういうことが障害になっているかということが1点でございます。2点目は 台湾の若い世代の投票率がどのぐらい今あって、そしてどういう主権者教育を実践されてきているか、でかつて以前、あの台湾代表部とお話ししたときに、台湾では大学のキャンパスに政党ごとのサークルがあって、活発に活動していると、まあ、そういう形で大学生などがすごく政治に身近さを感じているという話を聞いたことはあるんですが、実際のところはどんなもんなのかという、その2点でございますよろししくお願いします。 はい、それではよろしくお願いいたします。ご質問ありがとうございます。これは非常に重要なテーマになっていると思います。インターネットで例えばストロー、プラスチックのストローに反対をしているような人も。 いますがこの人たちが5000ぐらいのオンラインの署名を集めることができればそれが実際の政策に落とし込まれるというようなことが起こってきています。そして勘案書を出した人は17歳だったんですね当時それを出した人は2017年だったんですけれども。ということでこういった形で e コレクトというのでやっているんですけれども、えー、投票権がない人であったとしても。 そういうことをしていて、オンラインで出される単元の4分の1はそういった人が出しているんです。それからオンラインの予算策定ですとか、そういったことについても行われています。そして、また、これは人に対して投票するのではなくて、問題のために投票するということです。つまり、人に対して投票をする場合には、紙を通じてのみ行うと。 ということになっています。というのも集計のプロセスが非常に透明性があるからです。そして、1回投票をすると、その票はもう無効になっていくということで、またそのプロセスについては、撮影がしっかりされているんです。それから、アプリがあって、それで集計なども行っている。なので、いろんな政党のメンバーというのは集計を きちんと監視をしていてそれをいろんなところに報告しているということになりそれで投票のプロセスの透明性とか信頼が上がるということです後からその数字が問題視されることがない物議を醸すことがないということです そして予算に対する投票というのも非常に重要です。採決も重要です。これ は, えこれは予算に対するう投票であれば特に一人1票というような話ではありませんから問題にならないと思うんですけれども、人に対して投票をするような 場合ににはは問題になりますのでそのでそつは区別していると政策に対する投票であれば問題が変わる総統に対するもしくは市長に対するような投票なのであればこれはペーパーベースで行わなければいけないでも政策であればデジタル関係の投票が可能になっているというような状況がありますそれが1点目それから2つ目なんですが若い人たちですね若い人たちがこのく国の方向をリードすると。 ということで高齢者については彼らに対して力を与えるということを行っています。デリゲーションを行うということ、異常をするということです。内閣のレベルであったとしても、この17歳の人が陳情書を出しました、今年19歳になる人なんですけれども、ストローの廃止を求めた人、プラスチックの。で、この人たち も, も国の。 もう内閣の中の集まりのメンバーなどになっています35歳の人であっても閣僚として指名されたりもしているのでリバースメンターとして機能をしているということですトレンドですとかそういったのを若い方の人たちが教えるそしてよりシニアのメンバーの人たちは実現可能性とかそういったことについて助言を行うまた そのような形で、内閣のレベルそれから自治体のレベルでそのようなアレンジがされていて諮問が行われるようになっていますそして高校でもまた大学でも同じようなプロセスをやっているのでそういう状況があります。 ありがとうございました続いて連合東京の平野さんお願いしますはい、えー。連合東京の平野と申します、えー、今日は大変貴重なお話ありがとうございました連合東京はあの今週末からオリンピック開催されますけどもその東京の地方組織です連合東京はこのオリンピックパラリンピック開催にあたりまして特にパラリンピックの 成功に向けて気運が高まるよう、これまでいろいろ取り組んできました。来月のパラリンピックでは、私自身もボランティアをする予定であります。パラリンピックを通じて、あのパラスポーツがさらに普及すればいいと思っておりますし、ハンディキャップを持たれる方への理解がもっと深まればいいなとい う, ふうに思っております。ですが、一方で日本においては、 残念ながら、ハンディキャップを持たれる方の雇用というのがなかなか進まないというのが現状であります。この1年、新型コロナウイルス防止策ということで、企業ではリモートワークがの導入が進みましたけれども、こうしたデジタルによる働き方の変化によって、障害を持たれる方、ハンディキャップを持たれる方の雇用が増えることも期待されます。 そこで質問なんですけれども、先生はデジタルとハンディキャップを持たれる方の社会進出について、どのようにお考えでしょうか、台湾の状況なども併せてお聞かせいただければというふうに思いいいまます。す。よろししくお願いいたしますありがとうございます。 非常に大きなところで、えかなり雇用しているところ、障害を持つ人を雇用しているところというのもあります。えその長いことを今まで仕事をされているということで、またモデルなども存在をしております。また、システムそのものとしてもサポートをしています。質を高めようということを行っております。 そこで私どもとしましてもできる限り社会的な価値観というところから違いを受け入れようということを行っています私の関わっているソーシャルイノベーションラボにおきましてもさまざまな人たちが参加をしております台湾におきましても多くの労働者また パン屋さんやまたシェフなどの分野においてはそういった人たちも存在しています非常にクリエイティブな部分においても例えば絵画などにおいてもソーシャルイノベーションラボなどで関わるようにしてもらっていますまた コロナの状況であったとしても非常にしばらくの間失業されていたような人たちもいたのですがしかし再度社会の中に入っている人というのもいますスーツですとかまたジャケットなどを使うようになっている人たちもいますまたこういったものは 社会的な価値とといいうことで捉えられていますぜひソーシャルイノベーションということ、また、購買力ということも検討していきたいというふうに思っていますので、これが私への個人的なソーシャルアントレプレナーシップに関わる考え方です。ありがとうございいました続いて 大見会長代行よろしくお願いいたします。はい、えー、連合の会長代行を務めております大見です。今日はどうもありがとうございました。あのデジタル化とデモクラシーということについて最近日本で起きたあの問題を紹介してあの見解を伺いたいと思います。えこれはあの日本政府のあの加藤官房長官が あの記者会見をしたときにです、ね、まあ、これはあの直接配信されるあのニュースと、と動画と、ですねそれから誰かが拡散して流すものがあるんですが、その中で、官房長官があの、えー、笑いながら話し記者会見に応じているという写真が配信されました、えー。問題が深刻であったために、なんでその官房長官は笑いながら記者会見してるのかということの批判が。 あの殺到したんですが実はこの画像はあの加工されたものでの本人は別に笑ってなかったんですけどそれを笑い顔に加工したものが流されたというまああの、えーまあ、いたずらみたいなもんだったんでしょうがしかし こ, これによってですね実はあのデジタル画像というのは簡単にその変えられてしまうしあるいはそのニュースもですね、まあ、フェイクニュースのようなものがあの簡単に作られてしまって受け手は あの何が真実なななのかかよく分からなくらなってしまうとこれが民主主義を、えー、っと歪めてしまうことになりはしないかということが議論になったわけですがこうしたあのあのデジタル技術を意図的に加工してしまうあるいはフェイクニュースを流すということに対して民主主義はどう立ち向かえばいいかということについて見解を伺いたいと思います。 いただきましてありがとうございました。ヒップホップヘビーメトルのバンドとかソニーとか そういったところがリメイクをしてそして私の顔を漫画のキャラクターに変えたりしたりもしているんですけれどもそれは特に私としては問題はありません事実も含まれていますし時々お世辞のような形でアートの素材にしていただくようなこともありそれは特に問題ありません ただ、私は何でも公開をしていますので、人々が攻撃をしてきた場合には、それは公開されてしまうんだということを彼らは理解しています。そして、私のアカウントというのは、えー、検証もされている、本人確認もされているので、何か攻撃があったような場合には、そこで公開をし、しかもそのアカウントは真実のものであるということを理解できます。 ということで陰謀論とかそういったものが生まれる余地はありません。はい。えー、ありがとうございました。えー、続いて、江原さん。お願いできますか。あえ原国連合の山原さん、お願いいたします、はい。はい、国連合の江原です。 り、えー、さん今日はありがとうございましたあの講演の中でも触れられていたあのコロナ対策台湾の中でのコロナ対策での、まあ、マスクマップのあ、えっと、作成は、まあ、非常にその技術力ですとかスピードが、まあ、世界的に称賛をされていて日本で私も聞いていて非常に羨ましいなと思った次第なんですが、まあ、その開発ですとかそれを実際に進めるにあたって何か障害となったことがきっとあったんではないかと思っているんですが、まあ、もしそれがあって であればどうやってそれを乗り越えたのかということをお話しいただければと思 い, ま す, お願いします。システムそのものといたしましては、マスク薬局で販売されているもの、それも一般の人たちに販売されているものがオープンな、 もののにになるよううとということをしたたかったのですリアルタイムで薬局でどのようにマスクが販売されているのかということに関して一方で薬局の中ではオープンになるためにこの薬局を訪れる人たちの保険証を使ってそして番号を与えて そしてその番号を持って夕方に戻ってくるそしてその時にマスクを引き取るようにというふうに行ったところもありましたこれがソーシャルイノベーションですこのマスクのマッピングというのは良かったと思いますしその番号をで照合するというシステムも良かったと思いますそしてそれがうまくいくとそれがうまく加速するのだと思いますプロセス というのは薬局のプロセスそのものというのはこの地図そのものを見ると薬局で何も販売をしていないというところを見るまた完全に販売してしまったというところも見ることができるそうするとこれは作られた数字のように思ってしまいますそこで薬局に多くの人たちが押し寄せるということになってしまいますそこで薬局として例えば A4 の紙で漢字で非常に大きなもので大きなフォントでこのアプリについては押さないようにということでびっくりマークがついていたというのがあったと思いますすよよくくここれれ覚えていますこれは翌日だったからです。 マスクが入手できるかどうかというマップを導入した翌日だったからですですので最初は確かに新しいソーシャルイノベーションを受け入れるというのでトラブルが起こったという状況ですしかし克服の仕方は非常にシンプルでしたこれは薬局に行って薬剤師の人に聞いたんですもし デジタル大臣だったらどうしますかということ非常にシンプルな質問ですけれどもこれを聞きましたそこで競争をしました薬剤師にとってボタンを一度押せば最後のこの件を渡してそして最後の保険証を回収するということになるとその時にはボタンを押せばいいそうすると1日 もうすべて消えてしまうというふうにしまいました夕方にはそこでシステムを導入してから状況としては良くなってきたというのがありますしかし薬局側からするとどうすればいいのかわからないえそしてどうすればいいのかということで聞いたことからその時点から競争が始まったといえます えー、ありがとうございました。続いて、えー、辻さんですかね。辻直博さん。ですね、はい。はい。聞こえてますか。はい。はい、えっと私、公益財団法人国際労働財団の辻です、えー。海外からこんな有名な人の話をですね、今回はちょっとつぶやくの声しか聞こえないんですが、特設聞ける。これはもうまさにデジタルのメリットだと思います。で我々国際労働財団ジラフでは、アジアの各国を中心に、 まあ、人を呼んだり、我々が行ったりして、労働組合の指導者への研修をしていますが、昨年度はまあご存知なのように往来ができなくなって、まあ、したがって YouTube ですとか、Zoom を使ったセッションをたくさんやりました。で、これはまあ研修生には非常に好評だったんですが、やはり終わってみると、実際に会って交流したいという声が非常にたくさんありました。まあ、デジタルル化とというのはそのはは、まあ、組合活動では非常に人と人とのリアルの つながりを重視しているんですが、まあ、そういったつながりを薄くしてしまう可能性があるのではないかと、不安に思っているんですが、こういったことについてはどうお考えでしょうか、何か代替案などがあるでしょうか。以上です。 聞いてるとい私としてはデジタルでいろいろなところにつながることができるようになります。その一方 で待機幅の制限というのがありますから今実際のフェイス2フェイスと比べると速度は50分の1ぐらいしかないんです待機幅的にということでかなり多くの人たちは表情ですとかそういったものが実は抜けてしまうんですねデジタルの。 場合には従っってお互いいそういった部分が見えなくなくりますもうすでにその人のことを知っていればいいかもしれませんけれども直接質の高い時間を友人などと過ごすことができればもしくは手紙を書いてお互いに連絡を取り合うということができればそれはいいと思うんですけれど。 とができますということで高品質の待機幅があってそして相互の信頼感というのを醸成することができればいいと思います。従って台湾ではブロードバンドを重視しています。ダウンロードのスピードだけであればアップロードのスピードがあまり高く なければ、あまり共同の場を共有しているというような感覚が生まれてこないからです。ということで、5G 以降については、だいたいフェイス2フェイスの接続の 10% ぐらいしか可能ではないということで、10ギガビットパーセカンドになって初めてビットレートとしても私たちの目とか、 そしていろいろな感覚器がフルに感じられるようになるそういう状態になって初めてデジタルというのは直接のコミュニケーションと同じぐらいいいということが言えますがそういった段階に行くまではやはりデジタルというのは、えー、その負荷的なものになると思いますもしくも追加的な補完的なものにしかデジタルはならないと思います。したたがっってて私も直接日本に行きたいと思って ワクチンも受けましたコロナが落ち着けばぜひ直接来日したいと考えています、はい、ありがとうございました、まあ、本来であれば報道によるとあさってのオリンピックの開会式にもというお話だったというふうに思いますが大変残念に思っております、えっと、時間の関係で次の方最後の質問とさせていただきます、えー、前線の八野さんお願いいたしますはい聞こえてますでしょうか はい、あの今日は貴重な機会ありがとうございます。えー、U.A. 前線で副会長をやっております八郎と申します。よろしくお願いいたします。あのー、今現在あのー、世界の中でもお民主主義の存在がすごく問われていたり、えー、強制という言葉が重要になってきたり、または誰も一人にしない、または社会的包摂ということが重要になってきていると思います。先ほど大取りタンさんの方から。 多様なデジタルデモクラシーのために、透明性、それと信頼性が非常に重要だというお話がありました。その透明性、信頼性の確保をするために、先ほどもお話しされた点があると思いますが、もう少し踏み込んで、こういうところが重要であるということをご指摘いただければ大変ありがたいと思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます基本的なところですけれどもテクノロジーを考えるテクノロジーというのは人に対して放置をするということを考えると誰かに対して適応していくものではないというものですテクノロジーに対してこれはどちらかというと求心的な考え方だというふうに思っています。 そういった意味では私自身はデジタル大臣として5年前から仕事をさせていただいておりますがその前にはデジタル大臣は存在していませんでしたそこでよく聞かれるのは職務記述書は何ですかということを聞かれますデジタル大臣のそこで私がよく 伝えているのはあ人を中心としたデザインにすることということですつまり私の職務技術書に関してはそうなっています IoT インターネット・オブ・シングスを見るとまたバーチャルリアリティを見ても共有をすることができます また、できる限り共同的な学習をしようというふうにも思います。また、体験をしていこうということもよく言っています。また、シンギュラリティということを考えるときには常に多元性ということを考えていかなくてはなりません。また、多元性ですけれども、これは、 人、また将来的な世代というのも含まれていきますので、またあ祖先、また今のテクノロジストだけではなく、関わってくるというものになります。はい、えー、ありがとうございました。 ももう時間も少なく残り少なくなってきたんですけど、私からも1点お願いいたします、えー、マスクマップの話がありました、えー、社会セクターの皆さんが作られたということなんですけれども、デジタルを活用すれば、そういうこともできるということだというふうに思いますが、日本にはですね実は学校に通わない、えー、引きこもりと言われる人たちが18万人ぐらいいるんですね。 彼らがそういったデジタル技術を使って社会に参画する居場所を作るということにもつながるというふうに思うんですけどもこの点について何かご意見があれば最後に一言いただければと思います。 あまり自分たちの表現を自分ちの自己表現をすることというのがあまり快適ではないということでなるべく人と接するのを最低限にしたいと思っている人たちがいると思いますただ最近はハイブリッドになってきているようなところがあります オンラインコミュニケーションの方を好む人たちというのもいて WebX とかそういったものを使うと、えー、これで職業人の人たちがもともとは使っていたんですけれども最近は個人が使うようになってきています社会セクターでのつながりのために使われるようになってきているつまりインターネットというのは h 2フェイスとどちらか片方だけというわけではないと思うんです者卓一では、 ないと思いますインターネットを追加的に使うことができます例えばこれは私が住んでいるところなんですけれども空っぽに見えるかもしれませんただここで AR Augmented Reality を使えばもう空っぽではなくなるんですそのこういう空っぽにしている理由としてはいろいろなバーチャル背景を置きやすいからこういった状態にしているということであえて何も置いていないんですね つまりバーチャルなハイキアを入れるためにいいような環境にしているということです。こういった形でスペースを設定にするということも行われていますので、その現実とバーチャルと両方使っているというような状況になっています。はい、大変ありがとうございました。えー、皆さんからの多くの質問への答えを大塚さんありがとうございました。 えー、なかなか不慣れな環境でしたので、えー、質問者の皆さんとのやり取りもうまくいかなかった部分も多分にあるかと思いますが、えー、これにて基調講演をです、ね、終了とさせていただきたいと思います。改めて、えー、オードリー・にですね感謝を申し上げるともに、一層の ご,、えー、ご活躍をお祈りいたしたいというふうに思います。えー、本日はどううも大変ありがとうございました